ご紹介いたしますのは第1部最後の演目となりますご覧いただきますのは熊本県よりお越しいただきました山賀灯籠踊り保存会の皆様によります山賀灯籠踊りです和紙と海苔だけで作った室町時代から使わる国指定の伝統的工芸品山賀灯籠を頭に掲げ 明かりりををしし優雅で美しい踊りを披露する山が灯籠踊りは九州熊本県を代表する共同芸能として広く知られています毎年8月の1516日には全国でも代表的な火祭りに数えられます山が灯籠祭りが開催されます幻想的な明かりの舞が観光客の目を引いていますこの灯籠踊りを保存継承しているのが 団体が昭和32年に設立をいたしました。山が道路踊り保存会です。それでは、山が道路踊り保存会の皆様の素晴らしいステージを皆様にご覧いただきたいと思います。皆様お願いをいたします。 Thank you.